今まで東北系の番組で緊張したことあるの高橋名人だけです高橋橋だだけです高橋名人だけでですおいしますでございらっしゃっでてたんで警察行くんだ出頭するた。<笑><笑> で、相手の裏に回って手を抜くんじゃねえよ<笑>怖いわはい。今<笑>回にいるはずのお父さんがいないんですけどお原田さん、いろいろじゃないですかねあ、現場が…どこにいるよ息子お父さん<笑>ゲームセンターの時オープニングでデ、うん、ビルジーンがビーム出してるのを見てわ、うん、これめっちゃかっこいいなって、うん<笑> な, なるほどビーム出しといてよかった、はいうん、<笑>勉強のことはお父さん何もやってこなくてゲームに力を入れてくれるような感じすそれはちょっとよく分からないちゃですありがとうございますちょっと聞きますね<笑>